皆さん、こんにちは。今日ご紹介するドライブレコーダーは m a x ス i n からリリースされております、こちらの前後同時録画ができる、かつ GPS がついております DVR-D028。こちらのご紹介を本日はいたします。こちらのドライブレコーダーはオーソドックスなモデルにはなるんですが、基本性能に長けたドライブレコーダーになっていて、今見ていただくと、こちら、 最大で 2K でフル HD で 1080p ということでこの2パターンの収録が可能になっているドライブレコーダーで収録するという意味においてはもうこれでも十分に使えて1万円のロープライスのドライブレコーダーとしては必要十分な機能が兼ね備えているドライブレコーダーになっておりますで今こちらカメラタイプになっていて こちら見えますでしょうか物理ボタンがついております。で、この物理ボタンも上が録画。で、こちらが撮影。で、こちらがロック。で、こちらが電源ということで、4つのボタンがついております。で、通常はこういった形で取り付けるわけなんですけれども、後ろも非常に大きなスクリーンが搭載されておりまして、 こちらは3インチのスクリーンを搭載しております。こういったドライブレコーダーつけたんだけど、今一つつけた感がないよねっていう、なさみたいなものがあったかと思うんですが、スクリーンが大きくなったことによって、まあ、そういった物足りなさというものも非常に少なくなっていて、存在感のあるものになっています。で、こちら実は左側にもボタンがあって、 こちら見ていただくと、M、それから上、下とボタンがついていて、ここのボタンで操作をします。ここのボタン、上を押していただくと、前、後ろ、前、後ろ、それから前と後ろと。こういった形で4パターンの表示が可能になっていると。 ということで、モニターを通じてリア視界を見るということも可能なぐらいのサイズになっております。でこちら、ここに TF カードが付いておりまして、カードの差し入れなんかもやりやすい位置にありますので、収録動画を確認したりする際も非常に楽に使うことができます。もう一つは、こちら、 吸盤タイプになっているんですけれども、この吸盤もしっかりと作られていて、粘着ゲル仕様のものではないんですけれども、フロントガラスに取り付けるということにおいては、十分な吸着力がありますので、外れるといった心配も全くない、しっかりとした作りになっております。まあ、それで、ここを位置を決めて、 こ, うめてあげればこの位置がしっかりと固定されてずれる心配等もなくなるといった作りになっています配線なんですがこちらがバックカメラにつながってる配線でこちらの配線が電源の配線となっておりますでこの方のドライブレコーダーとしては珍しくてこのように今電源の配線つながってて Y 字型の配線になっております。で、こちらに電源の配線を片側に取っておりまして、こちら今回は m a x ス i n さんの常時電源から私は取っています。で、こちら側が GPS につながっている配線。で、こちら、本機に付属になっております。GPS がつながるように なっておりますで。GPS はこちらが緑に点灯することによって作動することが確認できて、ここスピード表示ができたりであるとか、パソコン上で収録動画とマップを同期して確認することができるようになっております。次にこちらのインターフェース、中身を見ていきたいと思います。 今、こちら収録している状態なので、一回止めます。止めるときは、このボタンを押せば止まります。で、次に、こちら、機能が確認できるわけなんですけれども、まず解像度ということなんですが、冒頭でもご紹介した通りで、1440と 1080p、1080p ということで、1440に関しては、フロントカメラのみの収録のときに、 使えるようになります前と後ろで収録したいという場合は 1080p、1080p のフル HD という設定になっています。で次に、こちら、ループ録画。まあ、こちらも1分、3分、5分と選べるようになっています。で画質も好みがあると思います。 夜の走行画面ですと割と暗めに映るので、まあ、この露出というものを少しこう上げた形にしておくといいかもしれません。で、録音。G センサー。まあ低感度、中感度、高感度オフということで設定ができます。で、オート録画。まあこちらはオン・オフと。 まあいうことで選べます。で、もう一つ、M を押していただくと、スクリーンセーバー。それから、こちら。LED 信号を収録する上で、まあ、50Hz、60Hz ということで、合わせていく必要があるわけなんですけれども、まあ、こちらは関東なので、まあ、50Hz と。で、今、オートなってますけども、ディープオのオンオフ。表示言語。 日付まあ GPS ついてますので特にここは設定する必要っていうのはありません。画面の反転。フォーマットと。タイムゾーン。スピードディスプレイ。こういった形でミラー型のドライブレコーダーを多くご紹介してきたんですけれども、ドライブレコーダーは別にミラー型のドライブレコーダーは特に必要ないんだけれども、最低限 過不足なく収録できたらいいよねという方にとってはもう十分な基本性能を兼ね備えております。かつこういったドライブレコーダーでも珍しくて GPS がついていてかつ前後カメラが搭載されているということでもう必要十分な性能を持っているということが言えるのではないかと思います。で次にこちらのドライブレコーダーの収録状況をご紹介していきたいと思います。 それでは収録動画のご紹介をします。まずはフロントカメラからになります。上と下と分かれているんですが、上が今回のマックスのドライブレコーダー、下が他社の約3万円ぐらいするドライブレコーダーなで で少しハイエンドのものになるんですけれどもそちらとの比較の観点で見ていただければと思うんですが3万円ぐらいするドライブレコーダーと比較しても特に負けてないのがお分かりいただけるのではないかと思います少しこうコントラストの違いとか露出の違いがあるんですが特に暗いというわけでもなく画質としてはまかなり良好な仕上がりになっているのではないかと思います ここからトンネルを抜けてくるので暗いところから明るいところに抜けるんで HDR の機能が見えてくるんですけれども、まあ、そこの動機に関しては少し白光が気になるかなっていう程度ではあるんですが、まあ、昼間収録してる動画というのは非常に綺麗で高画質で高精細なのがお分かりいただけるんではないかと思います次にリアの収録動画になりますリアは 1080p で視野角は 90度になっているので少しフロントよりも狭まっているんですけれども動画のクオリティと解像度でっていうと非常に綺麗な状況なのがお分かりいただけるんではないかと思いますハイエンドのドライブレコーダーと比較してもそんなに遜色ないんではないかなっていうところがお分かりいただけるんじゃないかなと思いますやはりフロント同様で露出が非常に効いているのとコントラストの違いというのが あったりはするんですけれども、ドライブレコーダーとしてのもう収録動画、状況証拠という意味においては、十分に使える動画になっているんではないかなと思いますんで、まあ、価格を考えると、まあ、十分検討しているんではないかなと思いますで。今明るいところに出てきたんですけれども、特に後ろは白光とも気にならないレベルになっているんではないかと思います。次にナンバーが気になると思います。 昼間のナンバーちゃんと認識できてるのっていうところなんですが、今バスのナンバー見てたと思うんですが、しっかりとナンバーも認識できるだけの解像度を持っているのがお分かりいただけるんではないかと思います。次にリアカメラのナンバーになるんですが、フロントよりもリアの方がより 鮮明にナンバーの確認ができるのがお分かりいただけるんではないかなと思います。まあ、もちろんこう日の当たり方、後ろの方が少しこう暗くなるわけなんですけれども、ちょうどいい露出になっていて、かつ、このコントラストもすごく絶妙なコントラストになっていて、画質も非常に良いのがお分かりいただけるんではないかなと思います。 最後にナンバー認識、夜になるんですけれども、フロントカメラから見ていきたいと思うんですが、もう見ていただいてもお分かりいただける通りで、昼間と同様、夜もしっかりとナンバーの認識ができるだけの解像度を持っているというのがお分かりいただけるんではないかなと思います。で夜に関しては WDR 機能というものがついておりますので、ナンバーですと白飛び、 それから暗いところですと、まあ、黒つぶれが気になるところではあるんですが補正されているので全体的には高画質で高精細な収録画像になっているんではないかなと思います最後にナンバー認識夜のリアのカメラからの収録動画になります後ろ見ていただきますと今車が来ましたがやはりしっかりとナンバーの確認ができるだけの 解像度を持っていいいいるるのがお分かかりいただけるんではないかと思いますリアはスモークガラスを張っていて暗くなりがちではあるんですけれどもそれでも後続車のナンバーしっかりと確認できるだけの解像度を有しているのがお分かりいただけたんではないかなと思います はい。ってことで、今回、こちらの m a x ス i n の DVR の D の028をご紹介いたしました。こちらのドライブレコーダーですけれども、昼夜問わず、過不足なく収録動画を収めることができますし、さらにナンバープレートもしっかりと認識できるドライブレコーダーになっておりますので、基本性能としてはもう十分な性能を持っていると言ってもいいんではないかと思いますので、もう収録できるだけでも十分だよと、 思われている方もいらっしゃると思いますので、そういった方にはもうぴったりなドライブレコーダーになるんではないかと思います。こちらのドライブレコーダー、詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。